のコーナーでございますおはようございますさあ今日もお元気にお目覚めでしょうかもうだいぶ前にねお目覚めかと思いますけれども私はね先ほどお目覚めさせていただきました今日もお目覚めさせていただきて嬉しゅうございます、えー、土曜日の朝いかがお過ごしでしょうかということでありがとうございました今日も元気にいってみよう あ, ーあのほんとねえー、いろいろバタバタしてますけどかなりいいですよあのね すっごい大丈夫です<笑>すっごい大丈夫ですあおはようございますさあ始まりましたいかがでしょうかおはようございますちょっとこれねちょっと待ってねはいはいはいあれえー、っとえー、っとお始まってますかねあ始まってますでしょうかありがとうございます あれこれでコメントさんが読めるかなさあおはようございますすいませんはいはなさんおはようございます暑いですねもう夏ですね私は夏が来て嬉しいございますけれども思うにやっぱりさあの5月の雨が多かった時があれが梅雨さんだったってことですね梅雨でございましたよ<笑>そしてもう夏が始まりましたちょっと季節が前倒し気味でございます最近ね 夏大好きでごござざいいまますすから大丈夫でございますさあでは早速始めてまいりましょうそれでは今日も元気にいってみようということで夏さん早いよね最近はね相手は足を前に出していただいてでは私あすいません水分を取ってください私ちょっと取らさせていただきますうんごくごくごくごくいかさせていただきます それコメントさんはちょっと見 れ, 見れるのかな？はい、じゅんこさんおはようございます。さでは一緒に始めましょう。このコメントさんを見えるようにしたいんですけど。うん、ちょっと待ってください。違いますね。あこれ。あ、なるほど。よしじゃあこの感じで行きましょう。はい、では勝負に出していただいて。 手を前に出します。今日のボリューさん、いかがでしょうか？あれ、ちょっと硬い硬いでございます。<笑>いやいや伸びしろたっぷりです。はい、では左足の上、膝のね。高さとかももさんの張り具合とかもチェックしてあげてください。はい、ではこの足をですね。このように乗っけまして、左足の上に右足を乗っけて、足の指先を横に開いてグイグイ動かしますよ。 ははい、では行ききまししょううせーのう足の指をぐさっとさして足の甲を持ち行っていただいたら。 足の甲をねじりますせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとねボディーさんが結構ボロボロしてます<笑>足 の, 足の、えー、土まずの下側を持って足先をねじりましょうせーの愛してる大好きありがとう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 笑顔で反対マシン。し大好き。ボディーごと、非常に大きく回してね。愛してる大好き。ナイス。は, い、では指を開きます。取ります。手で振り回す。せの。アイてる大好き。ありがとう。アイてる大好き。上下。アイてる大好き。ありがとう。アイてる大好き。足だけ振り。アイてる大好き。ありがとう。アイてる大好き。イ右。アイてる大好き。ありがとう。 愛してる大好きなんです。はい、ではこの足を。前に、ふくらはぎさんを置いて。これちょっとコメントさんが見えるかどうかもんだよ、ちょっとね。ええー、あ、見える。あ、いいね。見えましたよ。はい、では。はい、では、ここ、これ見えるかな。すみませんね。はい、では、ふくらはぎ上から、せーの、愛してる大好き。ありがとう。 愛してる大好き、笑顔で、ね、ないせい。はい、では、膝のちょっと上、けっかいさんを体重かけたら、グイグイほぐします。せいの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。ももの内側三声の、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。 ははい、では両方の足さんも立てて膝さんも立てて反対側右足の外側ふくらはぎさんせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、では右足を立てますお膝さん立ててふくらはぎの裏側親指さんたちでぐさぐさ動かしますせーのあ<笑>ぐさぐさほぐします大好きありがとう 愛してる大好き、声出してね。はい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、はい。では、ももの裏側を4本の指さをゆさっとさしてぐいぐいゆさります。 愛してる大好きナイス、はい、ももの内側をゆさゆさゆすりますせの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔で、ももの外側ゆすりますせの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね、はい。では膝の裏さんをぐいぐい動かしますせの。愛してる大好きありがとう。 はいではお膝さん持ち上げて膝を振ります。膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置ちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大にねす はい、その足さんをお伸ばしいただいて、ももの上さんですよ、はい、肘でも手でもいいです、ぐいぐいほぐします、せーの、愛してる、大好き、いてててて、あいや、愛してる、大好き、笑顔で、思い出愛してる、大好き、正解できましたね、はい、愛してる、大好き、ありがとう。 はい、まずあ違うつま先おひざを打ももを内側にしてんおひざを内側にしてももの外側せしの、愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でももえっと愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスーはいではこのももの上に反対側の くるぶしさんでしごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でまいだ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの足さんを下ろして反対側に、えっと、右足さんを後ろにたたみます背筋を伸ばします右の腰骨さんのところ体重のっけてグイグイ動かしますよせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね愛してる大好き盛大に愛してる大好きナイスはいじゃあ背筋を伸ばして骨盤転がしさん左のお膝の外に左手右手さんお尻右のお尻さんですねはいこの骨盤をぐいぐい動かします後ろからせーの愛してる大好き盛大に 愛してる大好き、笑顔でわまいと愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイス、はいでは背筋を伸ばして左手さんの左腰さんに左手ん違うん右手の腰さん<笑>右腰さんに右手左手さんはぐさっと背筋を伸ばして腰を大きくねじりますせーの。愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、笑顔で思いと愛してる、大好き、ありがとう背筋を伸ばして、大好き、ナイスおーいや、ミニア終了両方の手は頭の上で丸はい、皆さんご一緒にいいです、ご紹介くださいせーのいいですありがとうございますはい、水分にとってください汗だくです、シスターちょっと、水分ってやる 扇風機さん起動しておりますけれどもちょっと場所が当たってなかった。はいではどうぞ水分取ってください。あちょっと扇風機さんのつぶやきが大きくなった。すいませんね。<笑>ちょ扇風機さん静かに静かに。あありがとうございます。さあ皆様水分取ってシスター汗ちょっと拭いていいですか。うん。 す、うん、ごいゴフゴフ飲んでます。少々お待ちください。マスカベさんがトヨミ。はいはい。いいです。とってもいいです。さ、ボディのあ、ボディチェックしてない。<笑>ボディをチェックしてなかった。すみません、ボディをチェックしてください。<笑>右足さんはこんな感じ。左足さんはこんな感じ。ちょっときよ。 このところですね若干睡眠不足でございますよ<笑>本当に<笑>若干通貨もう大変なことになっておりますけれども全然大丈夫です何があってもいいですちょっと待ってこの何があっても大丈夫なんですけどコメントさんがさここに載らないんですけどうーん今日はちょっとやり方がよく分かりませんけど大丈夫です 気にしないで行きましょう。さあでは、ぜひ、ご準備よろしいです。あ、見えました。汗ポタポタ。<笑>そうだよね。本当そうです。私も。汗だくでございます。今日、今日ね、土曜クラスさんがありまして。あ、ちょ、ちょ、少々お待ちください。あ れ, 忘れましたありがとうございます。はい。はい。そうそう。あの。 え本番がございましてですね、ライパ43というのが7月の10日にございましてその公演の今日はねリハーサルをスタッフさんにね作品を見せていただくイベントがございますイベントっつか大仕事が今日ございましてねあの朝のレッスンこれから行ってこちらございますあとでまた。 はい、では、それがあるので、うん、えっと、が何、何を言う。<笑>あの、え、今、まあ、これをお伝えしたかった。ね、はい、ということで、えー、左足さん、行ってみよう。おお、素敵なチラシがございます。はい、では、足さんを前に伸ばします。よいしょ。左手さん、どうぞ。さあ、右足さん、右足の方が伸びました。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 愛してる大好き、真夏ですね、はい、隣、せーの愛してる大好き、空が青いです、愛してる大好き、ナイス、はい、では指をぐさっとさして、足の甲さんを持ちます、つま先ねじり、せーの、愛してる大好き、ありがとう、はい、愛してる大好き、笑顔で、ナイス、はい、次まず下側ねじります、せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではくるぶしさんを持って足を振りますせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、お膝さん持ち上げて肘を大きく回しますせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好き 反対ママ世代に愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好きナイスはいでは足を振りますせい愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス足だけ振り愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス両手で足振りです背筋を伸ばしてはい持ってやってます そうだそうだ。で、ね、忙しくてあの順番間違えたって言いたかったんでした。サスティア、はい、はい、シルシル残して、はい、両手両手振りせーのアイセル大好きありがとう。アイセル大好きはもういいとアイセル大好きありがとう。アイセル大好きナイス。はい、手と足アップってな、はい、いいです。貯金のポーズ、貯金のポーズでした。 はいでは左姉さん、そうそうそそれを言 い, ながらいろいろバタバタしてますということをお伝えしたいんだはいではふくらゆきさん、上からね、せーの愛してる大事、ありがとうそれでいろいろあの、順番も忘れますよはい、ありがとうございます 膝のちょっと上、一回さん、せの、愛してる、大好き、声出してね、今日ね、80回目ですよ、ありがとう、ストレッチ、あ, ありがとう、それも言いたかった、はい、ももの内側、せの、愛してる、大好き、すごいですね、80回目、愛してる、大好き、素晴らしいですね、はい、では、えー、お膝を立てて、反対側、山、いや、ほんと晴らしい。はい、えー、とお膝の 普段の外がせいの、愛してる。だい。百回目までね、もうじきだと思います。愛してるだ。その先は一万回ぐらいを目指したいと思います。ありがとう。はい、では、えっと、その足を立って天ぷらにしたがわです。おやみさん、愛してる。大好き。ありがとう。毎日やりましょう。愛してる。大好き。 笑顔で、ねはい、膝のちょっとした結界さんせーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、お膝の下でせーの、愛してる大好きありがとう。大好き、笑顔でね。はい、お皿周りさん、愛してる大好きありがとう。入れ て, て、て愛してる大好き、笑顔でね。も、は、も、い、の裏側さんをくいぐいゆすりますせーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き 笑顔でね。はい、m o の内側さん、せの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、m o の外側さん、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、おじいさんの裏側さん、愛してる大好き。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 モ、え、モ、ー、の上さんです。せーの愛してる大好きありがいいてててモモ<笑>さんやっぱり痛いですねあ り, がい大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではその足さんお膝つま先内側でもう外側さんせいの愛してる大好き笑顔でほぐしてね愛してる大好き 笑顔でワンモアイト大好き、ありがとういたたたた愛してる、大好き笑顔でナイスはい、では一度入れて反対側のカトーさんはい動かしますせーの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ワンモアイト愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ナイスはい、ではその足を下ろして反対側を固めます はい、では、いで左の腰さん、せーの、愛してる、大好き、腰骨さんのところを動かして、愛してる、大好き、笑顔で、わもいと愛して大好き、笑顔でね、わも愛してる、大好き、ありがとう。ね、筋を伸ばします右足さんのお膝さんの外に右手さん、左手さんも左のお尻さんのところをペタッと触って。 ははい、では後ろから骨盤転がしせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で盛大にはい愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは骨盤ねじり左手さん、左の腰右手さん、右の腰の横背筋を伸ばして骨盤をねじりますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、笑顔で動いた、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、ナイスです。はい、では両足骨のこのぐしさん、マットさんをたたんで。はごめんごめん、ありがとうさん、ごめん、遊ばせ。はい、では、えマットさんをたたんで、お尻の下に、あ、お、お尻さん、坐骨さんを守っていただいて。足は腰幅よりちょっと広いです、肩幅。 背中を丸めて後ろと伸ばして前骨盤も転がしておりますよはい、では行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で思いた愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイス背筋を伸ばして骨盤をその場でクイックこれ最後ですよせ ー, ーにどうぞせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエアイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスおできました今日もノルマ達成背筋を伸ばして最後イデスポーズで締めましょうはいボディを伸ばして倒して両足アップどっちらの足アップ両方の手は頭の上で丸 はい、画面の方を向くいいですご承諾くださいせーのーいいでーすはい足を変えるはい拍手手筋を伸ばすナイスでーす<笑>はいありがとうございますさあでは忘れずに右足のチェックをいたしましょうそうですあごめんごめ ん, ごめん左足でしたはい左足さん 伸ばしちゃだいじさんどうぞ。のいいです。倒れてきました。右足さん。はい。あいいです。伸びてきました。ありがとうございます。お膝の息もね、降りてきました。はいということでいかがでしたでしょうか。コメントさんがね、今今読めるかな。えー、このコメントさんさんちょっと少々お待ちください。素晴らしい八十回ありがとうございます。花さん。 アナさんも素晴らしいですよ<笑>本当に<笑>ありがとうございますいつもご参加ありがとうございますご参加くださっている皆さん本当にありがとうございますシスターと一緒にね100万回ぐらい続けていきましょう<笑>はいということでえー、っと水分とってください<笑>、うん、さあそれではあ告知さんそうです先ほどのライパ4 3 ライ四43このね白いところここ空いてますこれにはねセリフをねご自分で書いてくださいっていうね意向でございますよはい「ライパ四43」7月10日日曜日2時と2時と6時です<笑>これ A プログラムと B プログラムって書いてありますけど同じプログラムですから大丈夫ですどっちに来てもねはい えー、素敵な皆さんがご出演ですよ、こち ら, だら。素敵な皆さんがお揃いですよ、今ね、ブラッシュアップ、みんな必死でやっております、よろしくお願いします、今日これのね、リハがあるということです、はい、そして、パ、え、ッ、ー、クパン、昨日ね、あったんですけど、ムーオープね、やらせていただきましたけれども、7月もございます、7月は風船のパントマイムでございます。 そして8月はハンドマイムっていう手でやるパントマイムも入ってきますこれも、えー、今だけ、えー、受講料無料、はい、あの見逃してもアーカイブでお送りしますのでそれも楽しみにしておいてくださいお花さん伸びましたねはいそしてもう一つはマイムアルバム7月23こちら本当ご予約ぜひまだの方はなさってください23です「土日」 やってます。よろしくお願いいたします。本当これもこ の, こもこの来週ですよ。来週は来週末です。え来週だよねまだえ今週じゃないよね来週は<笑>はい良かったです。さあということで今日も本当にご参加ありがとうございました。<笑>今日もね。 動いてて生きてる自分が素晴らしいってことをねあの 思, 思いながら一日過ごしてくださいそして今日生きてる自分を褒めましょう褒めホントらしいありがとうございますさあそれでは酔っ払いみたいになってますけど飲んでませんから大丈夫ですよ<笑>ここちょっとはいでは本当に毎日楽しいですねさあそれではまた えっと、次回いつですかいや明日、た 日, 日曜日日曜日に9時にございますそして28日火曜日がまた何つった9時ですよ9時9時9 時, 9時にございますはいそれではまたお会いしましょう今日も本当にありがとうございました良い一日をお過ごしくださいハバナイスサタデイチャオ バ, バイバイ